こんにちは。夢占い TD です。今日はお金が入る夢についてお知らせします。お金が入ってくる夢は、事例が多すぎて、何回かにわたって、お知らせします。お金が入ってくる夢をオーディオブック形式で読み上げる予定です。聞いてみて、昨晩見た夢と比較して、夢を解き明かしてみてください。詳細はもっと見るを確認してください。ご不明な点はコメントでお問い合わせください。そして、 購読といいねお願いします。ありがとうございます。家具などのものを家の中に持ち込む夢。お金に関する大きな利益を得たり、お金に関する仕事を任される。近親者の一人が豚を連れてくる夢。近親者の誰かが近いうちに、お金を持ってくる。カバンの中に何かがいっぱい入っている夢。バッグは、家庭や職場、同業者、お世話になった人、仕事、事業、資金源などを表すと考えられます。 バッグの中に書類が入っているのを見た夢は、書類と関係のあること、つまり事業を計画したり、推進していることが軌道に乗ることを暗示する夢であり。バッグにお金が入っていた場合は、切実に必要としている資金家を買うお金、事業資金、契約金などが手に入ることになるだろう。高価な物品がいっぱい入っていたら、財産が手に入ることを暗示する夢。カバンの中に入っていた書類や物などがなくなった夢。 カバンの中に入っていたお金や書類などがなくなっているのを見た場合、現実では、周りの人が自分の悩みを解決してくれる夢である。バッグの中に入っていた書類やものは、自分の悩みを象徴していると言える。したがって、それらが消えるということは、悩みが消えるという解釈ができ、あるいは、悩みを解消するためのアイデアや、方法が生まれることを意味する夢でもある。カバンの中のお金の一部をこっそり盗む夢。バッグに入ったお金の一部を、 こっそり盗む夢を見ると、非公式のお金と間違えて、公金を横領したり、連帯責任を負うことになる。カバンを一つだけ持っている夢。お金を借りることになる。複数持っていた場合は、友人の裏切りに注意すること。バッグやボールの中に死んだ鳥が置かれている夢。金銭的なトラブルに見舞われたり、他人にお金を貸すことになる暗示。ガスコンロに青い火が燃え盛る夢。家の中に、財やお金が生まれ、食べるものが入ってくる。横領、金運アップの夢。 胸から母乳が出る夢。財やお金が生まれ、刑事がある。男女が、号泣をするようになる。秋の収穫で、みかんの収穫量が、多い夢。事業に投資したことが、収支が合い、多くのお金が入る。高度な経営戦略と、技術革新で新商品を開発し、国際市場を接見する。秋の田んぼの上に花が咲き乱れている夢。実際に、一年間の農作業が豊作となり、嬉しい気持ちで、秋の収穫をすることになる。 資源、経済、財物、お金、名誉、創作、勝利、成功、当選、昇進などがある。家族の誰かが豚の群れを率いて入ってくる夢。家族の中に、大金を稼ぐ人が生まれる。家族と喧嘩する夢。家族と喧嘩する夢は、実際に家族と喧嘩するケースにつながることもあります。しかし、最近では主にお金を稼いでいる職場での争いを意味する場合が多いです。父親と喧嘩する夢は、社長と喧嘩するようになり、 母親と喧嘩する夢は、部長級と喧嘩するようになるというように、夢占いが可能です。しかし、これがぴったり当てはまるケースは、あまりないようです。家族が集まって自分の分だけお金を分け合う夢。家族が集まって自分の分のお金を分け合う夢を見ると、家族間で不和が生じたり、財政が悪化して貯めたお金を使わなければならない状況になります。革のスリッパを履いているまたは買ってくる夢。革のスリッパを履いていたり、 買ってくる夢は、金運アップのチャンス。物事が順調に進んでいく、吉夢です。また、玄関に脱いだスリッパがあちこちに散らかっていて片付けられない夢も、地位が上がる吉夢です。革手袋をはめる夢。兄弟間の友情が深まったり、仕事に同調者ができる。枝が半月型になった夢やそれに似た夢。新しい芸能に関する、素晴らしい新規物や芸術の神髄を味わうことになる。 文芸創作、研究、発明、鑑賞、感情、商売、横領、財、金、物品、食べ物など、色とりどりの輝きが見える。のものを下着やエプロンに入れる夢。地道な努力の末に妊娠し、貴重な子供を産む。横領、財宝、お金、物品、食べ物など、豊かな富や、衣食獣がもたらされる。格決をする夢。小さな革新で、幸運が訪れる。財物、金運、結婚、合意、契約などがある。 醤油を売ったり人にあげる夢。お金を授かったり、財物が散逸し、損失が発生する。醤油や味噌にまつわる夢。夢に登場する醤油は、財、お金、貿易、法、保護、組織などを象徴し、味噌は、愛、幸福、保護、寛容、財、事業など、おおむね幸運を象徴する。したがって、夢の中で、醤油や味噌を味見したり、料理に使用した場合、これらの夢は、刑事が起こる暗示である。また、味噌を一坪いっぱいにもらったり、 手に入れたりする夢は、思わぬ利益を得て、喜びを迎えることを予知する、吉夢である。看板広告ネオンサインエドバルーンなどに関する夢。目が覚めたら、覚えていないのが普通である。覚えているものによって、自分の欲望が何なのかがわかる。例えば、お菓子屋の看板を覚えていれば、食べたいという欲望が働く。銀行の看板なら、お金、または愛情、映画館なら、勉強や仕事をしたくないという思いが働いたのだ。 学校の看板なら、勉強したい気持ちを表す。看護師から薬をもらう夢。友人や恋人から、素敵なプレゼントをもらう。横領、財宝、お金、贈り物、契約などがある。吉原の中に金塊がキラキラしている夢。財やお金が生まれ、食べるものが入ってくる。新しいアイデアで商品を開発し、外国に輸出することになる。横領、財宝、傾斜、発明、発掘などがある。茶色に関連する夢。 茶色系の色は、金銭的な利益、お金、宝物、土地を象徴する。また、物質やお金への執着、隠された宝物を意味し、憂鬱、停滞感を暗示する。柿の花が綺麗に咲いている夢。新しいアイデアで、新商品を開発したり、人気のある文芸作品を創作して、世の中の注目を集めるようになる。名誉、財物、お金、横領、幸運、愛などがある。柿の木に登って柿を摘む夢。 入学、昇進、当選、合格、学位、資格取得、勝利、成功、財物、お金、物品などがある。独房の中に金銀の宝物と氏がいっぱい見える夢やそれに似た夢。財宝やお金が生まれ、家計が豊かになる。食べ物、横領、薬よけなどの吉兆である。じゃがいもやさつまいもの山に座っている夢。神様からの贈り物で金運が上がり、大金持ちになる。 横料、財物、お金、物品、プレゼント、食物、昇進、当選、名誉などの貴重である。ジャガイモが器にいっぱい入っている夢。財やお金が生まれ、食べるものが入ってくる。幸運が訪れる。突然の出会いがあり、その人から釣り道具を手に入れる夢。お金を稼ぐ手段を知り、仕事の処理方法、人を救う方法などが生まれる。新生児のうんちを抱っこする夢。 不愉快な気持ちが起きなければ、商売や何らかの仕事で、お金が発生する。強盗や悪感に拳や狂気で殴られる夢。強盗や悪感に、拳や狂気で殴られる夢を見ると、殴られて血を流すと、幸運が訪れ、お金が入るが、血が出なければ、何の得もない。強盗にお金を奪われる夢。強盗にお金を奪われる夢は、現実では、逆にお金が入ることを意味する。お金をたくさん奪われれば奪われるほど、多くのお金が入るだろう。 特別商用を受け取ったり、投資した株が大きく上昇したり、あるいは事業上大きな利益となる取引が成立したり、すぐには無理かもしれないが、近いうちに明るい兆しが見えてくる。川の中から金塊を拾い上げる夢。金運や財運が上がり、思い通りに物事が運ばれる兆し。思わぬ横領をする、吉夢。川の上に浮かんでいる丸太を拾い上げる夢。 生産、加工、流通、貿易業などに投資して、事業成果を上げ、多額の収入を得ることになる。川の水から金塊を取り出す夢。思いがけず横領をする。財宝やお金が生まれ、思い通りに物事が運ばれる。川で魚が卵を産むのを見る夢。今まで叶わなかった願いが叶い、財やお金などが増え、豊かな生活を送るようになります。川で釣った魚を家の池に放流する夢。 事業環境が新たに変わり、お金になる新しい事業に投資することができたり、官食の役職が変わる。川や海で釣った魚を放す夢。望んでいたこと、お金、財物、人などを失うことになり、多くの損害を被ることになります。川や貯水池の水が引いて、多くの魚が水中にうじゃうじゃいる夢。水が枯れているので、事業資金が枯渇状態にあり、魚である財が露出しているので、金儲けのチャンスが容易になることを意味する。雨が降るという意味もある。 犬に足を噛まれて血が流れる夢。予期せぬ幸運が降り注ぎ、四方八方から、財やお金が舞い込んでくる。犬に指を噛まれて血が出る夢。金や銀の宝石、時計、指輪などのプレゼントをもらったり、財やお金が入る。幸運の吉兆である。犬の糞を見る夢。犬の糞も、人の糞と同様に、同じ意味を持つと見る見解が多くあります。財運の上昇を意味しています。経済的な問題が解決する可能性が高く。 とんでもないルートで、お金が入る場合があります。引きを捕食する夢。事業に多額の資本金が入る。または貸したお金を受け取れないなど、自分のお金を手に入れることができない。アリが人のすねを勘で血が出る夢。財やお金が生まれ、不動産や書類上の契約を結ぶことになる。横領がある。アリの群れが幼虫の家を襲撃する夢。生産や食品業に投資して、事業成果を上げることになる。横領、財宝、金運が上がる。小川で。 船を手で掴む夢。商売をして大金を稼ぎ、嫁入り道具を買うことになる。娘を産む、原夢である。小川で大きな船を両手で掴む夢。事業でお金を稼いだり、権利を獲得する。肥料の上にハム麦の花がきれいに咲いている夢。一日、重気分が爽快で、財やお金が入る。事業成就がある。昼が足にくっつく夢。一匹や二匹の昼がくっついている夢は、他の人が自分のやることを邪魔することを暗示し、 昼の群れがくっついている夢は、やることがうまくいって、多くの財宝やお金ができ、非常に多くの人を雇うようになることを象徴します。喫候船が海の上に岩で火を吹き出す夢。風景を享受し、出世し、大きな大業を成し遂げることになる。昇進、合格、当選、入学、資格取得、学位、勝利、成功、権力掌握、冠婚総裁、財運、金運、願望成就などの吉兆です。亀が砂場で卵を産む夢。 深い学問や心理を研究し、新しい資料を発見する。消費者の好みに合った人気商品を開発し、市販のデパートや市場に出して、よく売れる。発明、発掘、財運、金運などの吉兆である。亀が氷炭の中に入っている夢。今まで貧乏に苦しんでいた人が、これから徐に運勢が良くなり、恨みを晴らすことになる。思いがけず大きな財産やお金が入る。新しい夢や希望が見えてくる。亀がたまたまを吐き出す夢。 大きな服が自力で転がり込んできて、美しい愛と幸せの花を咲かせる。新しい物質を発明して、世に出す。財運、金運、生産などの吉兆である。亀が血を流す夢。事業に大成功し、多額の収入を得る夢。亀が下水道から流れ出る夢。銀行から融資を受けたり、大金を手に入れる。小遣い、横領、財宝、金運など、幸運が訪れる。亀が壺の中にいっぱい入っている夢。 思いもよらない大金が手に入り、金持ちになる。財、お金、衣食住などが生まれる。亀がトイレの浴槽の中に入っている夢。家にケージがあり、財やお金が入る。横領、財宝、金運、金銭、衣服などが発生する。お釣りをもらう夢。お釣りを受け取る夢を見ると、受け取ったお釣りに比例して、財産を失う。居間に ツ, ツジの花が咲き乱れる夢。家の中に、ケージがあり、花のようななごやかな雰囲気が漂う。鏡に亀が映る夢。 女神から服や幸運をもたらす。財やお金が入り、刑事がある。鏡の中に絹玉が明るく映る夢。家に刑事があり、日常に吉兆が見える。財運、金運、老報などの吉兆である。鏡の中から豚が飛び出す夢。思いがけず大金を手に入れて、大金持ちになる。流通、加工業に投資して、大金を稼ぐことになる。ガチョウが庭にうんちをしたくさんうんちをする夢。穀物や財宝が生まれ、食べるものが豊富になる。 横領、お金、食福、喜び、ご服などが舞い込んでくる。ガチョウが台所に座っている夢。台所暮らしが増え、穀物がいっぱいになる。財物、お金、物品、ご馳走の準備などがある。ガチョウが卵を抱いている夢。生産、食品業に投資して、事業成果を上げ、金持ちになる。財やお金が生まれる。建物の扉の隙間から光が漏れてくる夢。 貴重な情報や秘密が白日の下にさらけ出され、財やお金が出る。建物の屋上にきれいな水が溜まっている夢。運気が上昇し、財やお金が入る。横領、事業成果、幸運などがある。乾物市場で乾いたイカを一引き買ってくる夢。金運や財運が上がり、物品や食べ物を調達する兆し。他にも家計、衣食住、プレゼントなどを暗示する、吉夢。人差し指に血が出る夢。新しい文芸作品を創作することになる。 脳の発達、横領、財運、金運、執筆、創造性の発揮などがある。カニを田んぼで捕まえる夢。捕まえたカニの数だけお金が入る。冬に桜が咲く夢。小銭程度のお金を手に入れることができる。ただし、あまり大きな期待はしない方がいい。競馬や宝くじなどに投機して大金を手に入れる夢。競馬や宝くじなどに投機して大金を当てたり、大金を手に入れた場合は、他人による悩みや、障害発生の悪夢である。 競馬や宝くじに投機して損をする夢。競馬や宝くじに投機して、お金ばかりが飛んでしまう夢を見たら、投機で、賞金や、コッた未人になった場合、他人による悩みや困難が発生する。競馬に多額のお金をかけて、損をして悔やむ夢。競馬に大金をかけて、損をして、悔しがる夢を見たら、事業上の契約で、大きな利益を得たり、財産や、福録が増える兆しです。タバコを吸い続ける夢。 あちこちから財宝やお金が入り、運気が上昇する。爽快である。お小遣いが入ってくる夢。複数の人に関わるお金、福利厚生、保険や預金などに例えられる。お小遣いをもらいに行くのに、バスの運転手がお金の袋を渡す夢。お小遣いを取りに行くのに、バスの運転手がお金の袋を渡す夢を見ると、他人の助けを借りて必要なだけの資金を得る。小宮の中に美しい花がきれいに咲いている夢。 家に刑事があり、財産やお金が入る。創作、鑑賞・発明、再開などがある。サバが器にいっぱい入っている夢。財やお金が生まれ、家の中に食べるものが、豊富になる。横領、贈り物、食品、財宝などが発生する。クジラなどに乗って太平洋を渡る夢。風景を享受し、出世し、世に名を馳せるようになる。ビジネスマンは、貿易業に投資して、大金を手に入れる。入学、昇進する。 ゴリラが草の葉っぱを数えて遊んでいる夢。預貯金、貯金に乗ることになる。事前情報を得て、収支を計算する。猫が小豚を噛んで家の中に入ってくる夢。財宝や食べ物が生まれ、家に親戚がやってくる兆し。お金、財宝、横領、贈り物などを暗示する、吉夢。猫がネズミを捕まえるのを見た。財宝や食べ物が得られ、家に親戚がやってくるでしょう。金銭、財宝、大当たり、プレゼントなどを暗示します。 猫が家や玄関に入る夢。お金が入る。猫や豚の夢。お金、財宝、または幸運、服が訪れる予兆。猫とネズミが喧嘩する夢。ライバルと勢力争いをすることになる。商人はどうしても入ってくるはずのお金が後回しになってイライラするが、時間をかけて余裕を持って待つこと。高貴な絹の布が陳列棚にかけられている夢。現実の生活空間で風景画や美しく素敵な芸術の美を味わうことになる。 作品鑑賞、名画鑑賞、財物、お金、商品、名誉、発掘、芸術などがある。唐辛子畑に入り赤くて、大きな唐辛子を取って持ち帰る夢。生産、農業、食品、流通業などに投資して、事業成果を上げ、金持ちになる。妻と新妻は妊娠し、立派な子供を産む。横領、財物、お金が発生する。唐辛子トンボを手で掴む夢。 妊娠して卵を得ることになり、お金、財物などが入ることを暗示する。穀物屋と自家取引する夢。穀物屋と自家取引する夢を見ると、お金になることなら、何でも関わることになる。穀物を高く積み上げる夢。余裕ができ、貯金をしたり、木とやってきたことが功績となる。路地の中に子牛のような豚が入る夢。久しぶりに大金が入る。財宝や、物品が手に入ったり、横領がある。熊の糞の中からカワセミが出てくる夢。 生産、流通、食品業などに投資して、事業成果を上げ、事業が日増しに反映する。消費者の好みに合った商品を開発する。財とお金が生まれる。熊の糞が山のように見える夢。一言で言えば、金運に恵まれ、金持ちになる。熊の糞から金や銀が出てくる夢。お金や財物が入ってきて、生産や流通業などに投資して成果を上げたり、消費者の好みに合った商品を開発して、多くのお金を稼ぐ。 熊が群れをなして家の中に入ってくる夢。生産、貿易、流通業などに投資し、多くのお金を稼ぐことになる。納屋の扉を開けてみると熊が鳴き声を上げている夢。家にケージがあり、財やお金が入る。ガウンが繁栄発展する。